こんにちは、G、です今回はパッケージマネージャーのお話少し前に古いノート PC で Linux を USB ブートする動画をご紹介しましたこの PC 今もマンジャロで快適に動作していますこれ X86 番のマンジャロを載せています この PC でソフトウェアの追加と削除を開いて設定のサードパーティータブを開くと AUR だけじゃなくてフラットパックとスナップも利用できるようになっていますでもラズパイにインストールするのは ARM 版のマンジャロアーム版のサードパーティータブでは AUR のスイッチしかありません。ほら、こんな感じ。フラットパックやスナップがなければどうにもならない。ということではありませんが、ターミナルなしでインストールできるアプリが大幅に増えるはずです。ということで、ラズパイ版も PC 版と同じ環境にならないのか試してみましたそもそもパッケージマネージャーって何なんだアプリやプラグインシステムツールなど各種プログラムのインストールや削除を管理するシステムのことですラズ p イの場合はア p トが採用されていますからインストールの際 to do apt install package と書きますね。ターミナルじゃなくて GUI アプリで管理する方法もあります。ラズパイ OS ではアッドリムーブソフトウェアになりますが、これはあまり便利とは言えないというか、使いにくい。マンジャロの場合、パックマンがパッケージマネージャーになります。 ターミナルでのの作法は画面のようになります。マンジャロの GUI アプリはパマックですソフトウェアの追加と削除のことでこれ超優れものアプリと思いますパッケージマネージャーはディストロによって異なります主なパッケージマネージャーは画面の通りです でもディストロに依存しないものがあればもっと便利そういろんなディストロでも使えるようにしたのがスナップやフラットパックですスナップはもともと Ubuntu のスポンサーである Canonical が開発したがって Ubuntu には標準搭載されています近年、 政治的ななトラブルがああったりり遅い思いなど批判もありますフラットパックは GNOME の一部として開発されましたデスクトップアプリ専用なので何でも扱えるわけではないスナップと異なるのはコミュニティで開発されたということですなので誰でもリポジトリを管理でき 自由度が高いちょこっとだけ r ッドハットの影響がありますマンジャロのパッケージマネージャーであるパマックのプラグインをインストールしますターミナルで画面のようにタイプ続いて GUI を用意します私は KDE プラズマを使っているので ディスカバーを使います。画面のようにタイプ。グローブを使っている方はディスカバーの代わりにグロームソフトウェアをインストールします。画面のコマンドです。ディスカバーを起動します。画面はこんな感じ。検索できるんですが、注意しないといけないことがあります。 パッケージマネージャーが複数になるのでパッケージ管理が統一されないということです具体的にはディスカバーで検索すると VLC はインストールできることになっていますでもご覧のように VLC はインストール済みですパマックでインストールされていてもディスカバーから見れば インストールされてないからですまあパッケージ管理が複雑になるのは仕方ないんですがせめて操作系は一元化したいのでディスカバーは採用せず削除します画面のようにタイプして削除ディスカバーを削除しても フラットパックは残っています。次はスナップです。フラットパックと同様にパマックのプラグインをインストールします。続いて画面のようにスナップ D を起動します。 ソフトウェアの追加と削除を開きますハンバーガーアイコンから設定を選びサードパーティータブをクリック AUR だけだったのにフラットパックとスナップが追加されていますので有効化します これで PC 版のパマックと同じになりましたね検索アイコンをクリックすると左袖に AUR スナップフラットパックが表示されていますスナップとフラットパックを正しく動作させるには一度リスタートしますソフトウェアの追加と削除を開き 検索を試します。VLC で検索すると公式リポジトリ版つまりパマック版がインストール済みそれとは別にフラットパック版もあることがわかりますスナップをクリックするとスナップ版はないようですね 今度は、Chromium、で検索してみます。パマック版とスナップ版がありますねフラットパックをチェックすると当然ありました特定のパッケージマネージャーがないとインストールできないアプリがある反面メジャーなアプリは複数のバージョンが 利用できてしまいます。これ、結構厄介でバージョンやサイズが違うこともよくあります。基本的には公式版パマックを使い。必要に応じてフラットパックやスナップを使い分ける知恵が求められます。ご覧いただきありがとうございました。 近所にインドカレー屋さんがでできたたので行ってみましたインドカレーあるあるですが陽気で笑顔サービス満点味普通でしたナマステーそれで思い出したんですが一時期インド映画にはまりましたおすすめの映画は「 パッドマンとヒッチキヒッチキはチック症の先生がスラム街の生徒を指導するドラマ仕立てパットマンは生理用ナプキンを開発して女性の雇用を生んだ実話を映画化した話ですどちらもインドの格差や社会性の違いが垣間見れます でも、インド映画なのに、踊らないし、歌わないし、人がいっぱい出てこないのは物足りないかな。ではまた次回。